81将来の夢はうーん海外で活躍する芸術家えっと五感の中で何が自信ある味覚かな八83番黒歴史はいやうーんあでもあったとしてもあんまり黒歴史と思ってないんです84番料理はできるできますよ85朝強い弱い目覚まし時計があれば強い<笑>、えっと、86カラオケの8番お箱はこは<笑>純粋だ8番っていいすよ<笑> お, 箱お箱はさっき言ったシンクロゲイザーとかアニソンを結構歌うからカラオケであもう皐月賞ね行きた い,、ね、行, きたい行きたいよーって思うんですよあと「天皇賞春」とかいや混混 み, みますよねだけど行ってみたい私は。